「お前と歩いた人生は晴れの日ばかりじゃなかった」 けどお前の優しさその笑顔あれば明日に歩いて 「夢見る男のその背界」 「できればいいとゆく」「いつも心じゃ感謝をしても」「口には出せないいじっぱり」 たまんやのもうかいたわり酒を惚れて道連れお前と生きる 出会えてよかったと恥じらう芸元の糸をしさ 酒「ぬくもり寄せ合えばきっと来るのさ」「ふたりの春は惚れて道連れ」「お前と行き